はい、ということでね、いや今、あの、すごい幻想的な玄関になってるので、なんか変な匂いしないなんかちょっと匂いな、あれなんだよ、バスロマンの風呂でね、これを作ったのよ、何してんのラベンダーの 香, 香りがする。なんで適当なことしたんそのせいで、ちょっと映像がさ、見あのできていく過程、見えないかも。あと、わ<笑>かんないけど、ちょっと濁ってない、全員。 あ, あそうなんだ、そういうのもあんのかないや分かんないいいっしょいいっしょあ、うん、いい映像撮れてるでしょ<笑>俺らもなちょっとプレッシャーなんだよな毎回カンタいないとこで動画撮るっていうな半端、はい、なことできないからなおもろかっ た, 映像見たら そ, のそのせいでいやケース投げたやつがいいんだよ一<笑><笑><笑>人ケース投げて突き刺さってん、ね、い？<笑><笑>そこら辺傷なってるぞ絶対<笑> いやなんか、カンタいないとこでやるかにはんかぬるいことできないなっていうのでや水がすげ10万個になっちゃったってだけだからなういやーすごいけど<笑> ど, ど, どうやってかたすのこういう時どうしますかかたし方しちゃうんだそこにケースを置いてうん おいやるなやそれ絶対足が危ねえから<笑>なあお前らやったんだよ物落とすなやお前らがやったも物落とすなや危ないだろ危ないっす危ないよな危ないっすいって<笑>そういうのじゃないもんな怪我<笑>するわそんな大人になってそんなことやる人ないっす<笑>怪我させてんだっておいやっていこうどうやってやったんだよこれフフ<笑>やってること異常<笑>でもプヨプヨボールいいな ブーブーブーすごくない、うん、すごいいい触り心地でしょうていか全然俺このままほったらかしててもなんか俺もいやもうでも多分途中から発狂するんだろうないやち家帰んなくなる癖<笑>かな<笑><笑>ラベンなのか、香りうっとうしいのから帰んなくなるのなんかぬるぬるするから途中から<笑>それかこのままほっといて他の住民の反応みたいなあ<笑><笑><笑> 家帰ってきたらみんな<笑>もう自分に対してのドッキリだと思うもん な, んなこれこのレベルだと<笑>これすごいわあとこれってどうやってさ処分するんだろういや塩とか入れておくとなくなるらしいああそのパターンに戻るらしいそのパターンかいったんおに一回風呂戻すか<笑>一回風呂戻す<笑> ま、ずはい一、うん、回風呂もそとらし い, いやダメです風呂は<笑>風呂なしになっちゃうんだ<笑>風呂なしのアパートになっちゃうな<笑><笑>いやでも入れば、うん、入ればでもでももう<笑>せか<ー>の<笑>やばいやばいで、はいでもう自動、うん、もうキャスターついってるの と, と一緒だからな部屋の傷もつかんのうわっ<笑> あここはやべえこの裏ちょっと隠すねうん隠せばいいから見えなければいいから見えなかったら片付けたんでしょうんやべや べ, やべ入っちゃってるいや入っちゃってないんだけどお前沼攻略みたいになってんじゃないかイジのおい<笑>沼攻略の時のやつじゃないかお前 OKOKOK 閉じてます<笑><ょっ><笑> どっちかだよそうこっっちちに敷き詰めるか、こっちにるかに入れるかか、ね、風呂使わないんでありますはもうしょうがないっす。しょうがいな もう俺、風呂入んないもん、一緒。で、一旦ここにね、かなりの量。これ全然入ってないように見えるじゃん。すげえんだから。すごいよ、マジで。全然埋まるからね、こいつ、ほら。すごいんですよ、量が。まあ、とりあえず一回風呂に戻して、後日ね、塩とかをね、入れてね、戻します。だやっぱ、 カあのー、カンタがいないとこで考えた企画っていうのがあって失敗できないっていう気持ちから<笑>そうです、ね、規模をでかくしすぎたっていう反省点がある、はい、でもまあいい絵撮れて、ね、そうですねそれが一番だからねいった今日は銭湯にして<笑>一旦 ね, ね一旦今後考えるけど今日一旦一旦銭湯行こう、はい、無理だからここ<笑><笑><笑>ちょっと今日違うな違いますね今日ということで片付けのサブチャンネルでした、はい、ありがとうございました you <laughs>